一緒に見ようよなんこれ受 け, 爆豪受け継がれたのは個性だけじゃない爆豪受け継がれたの始めよう ーよく来たな緑谷少年ここでは小技的ックスにたがりってのも嫌いじゃないぜこの欲張り少年めそういえばお師匠にも聞いたばかりで「自分で考えろと言っテンパりでいつもボコボコに」ってあまこの話はいいかさあ超えていこうぜ みんなえ じゃないか少年いい感じだフルスウルトラゲージを貯めてプルスウルトラワンを打ってみようか打ち込む時はケツの穴グッと引き締めてこう叫ぶのさスマッシュこれまでの成果をスイッチを見れろここからかける<笑>グッジョブだ少年 お次はフルスウルトラ2だレーだしようん どうひねりがとうネスだぜ、少年 プルスウルトラゲージをためてサイドキックプルスウルトラを放て頼むね任せろとっておきの裏技だ躊躇なく頼むね任せろとっておきの裏技だ失礼するうらわざだスレスーオーケーオーケー最後の仕上げだプルスウルトラゲージをためてプルスウルトラオールを決めるんだ 蹴れ蹴りり上げせてんこれまでの成果を すべての技を習得できたみたいだな最後の実戦といこう緑谷少年のプルスウルトラを見せてくれファイナルラウンドレディークラッシュやがいらないケンアッセンみなくんな撃ておいケン倒せ ールなのかウケいい爆速始めよう 幕後救出を達成した俺たちは上の句から半日以上かけて家路を上の句のニュースでなんかすごいこと起きてるわショートお見舞いから連絡返してくんないわで心配してたよお帰りとお父さんおい家ごと壊す気かよ<笑>ショートか 少し付き合え話をしようファイナルワンレディークラッシュ奴ツのケお前も知っていると思うかこんな形で認めてたまるか認めるわけにはいかんのだ見ほどか次は君だまだも犯罪者への継承ふざけるな 今までの絶対に倒れない平和の象徴はいない俺はヤツの背中を輝く連合はこれから勢力を拡大していくの追い込か抑圧がなくなろうとしているには連合以外の勢力や弱みボートらも生きやすくなる 今後ヒーロー社会全体を揺るがすだ。ッキー様な姿を立ち止まるわけにはいかねえんだアメージングやつ単純にでも今思えば俺も俺なりの 夢のために無茶を始めよう神の事件を受けて遊泳は生徒をよりそして僕の家にははっきり申し上げます泉ディラン襲撃の王見てお母さんオールマイト合宿の時遊泳でなくたってどこだっていいよ僕は 君にとって遊泳で学ぶということに私は伊豆く少年伊豆く少年この命にかえても嫌です約束憧れのヒーローから絶対心配させない 新生活始めよう8月中旬僕とりあえず1年 A 組大事な話だいいかその様子だとい言った五人はもちろんはっ しかしヴィラン連合の出方が読めない以上さあ中に入るぞ元気に行こう除籍処分信頼の裏切り泡倉来いえっ俺何やだなファイナルラウンド、レディークラッシュ別のですじゃこれじゃねえやら来てんば へこみ や, っかっやがれ なけーよや行けて、ね 少 し, は楽しまフッ い, れれ い, いつもみたいにバカさらせ 体お部屋体コスチューム改良のためカッ ヒーロー仮免取得試験始めよう訓練の日々は流れヒーロー仮免許取得試験当日試験会場国立タコバ競技場 この試験に合格し、仮免許を取得できれば、お前ら卵は、晴れてひよっこ。よしじゃあ、いつもの一発決めていこうせーのブルー ス, ブルースウルトラなんだこれ勝手によそさん、ま。あー、つまった一度行ってみたかったっすブルス死血性としての振る舞いを教育するのもせん。ファイナルワンレディー はらからに制裁を加えねばならぬ団長の思いでやるこっからっす先輩とのお手合わせ熱いっすご指導お願いします<笑>我が教育がからず育児たる思いでやる<笑>肉塊に<笑>おほら出直す<笑>ここだ<笑>丸々<める><笑>お お, お邪魔者 くもだ。 ガロンジルナシュアメダコブラマルわかケオン も大変失礼いたしました行くぞ弱らしいなす雄英大好きとか言ってるあれだが実力は本物だ目の前に始めよう ついに始まる。か、二人、四、三、二、一、スタート。自<笑>信や誰かの個性で一人でいたらやられる。当たった。ダメですよ。ぼーっとしてたら。目の前から突然現る。ファイナルラウン スケッにボールで殴ればいいじ ゃ, ないよくしゃべります<笑>やったを話してる場合じゃないのに連れて行こう マジ僕の手バーンめんっっメンゴジーャクジャクうャクジャクジャクジャっジャクジャクジャクジャクジャクジャク い, ない 遊泳が早めに危ない消える個性だと思ってる私はただ死血ではそんなことも習得できるんですかその瞬間息を止めて何も考えず危な最悪だ誰とも合流できず大勢に囲われてる大丈夫こっちに、はい、この声は 中さんブラーク始めよう 僕は開始直後にあの時僕が戦うことを選択せずガッちゃんを奪い返せていれば人を助けるにはまず自分ありがとううんうららかさんは短い時間なら僕の知ってるうららかさんじゃない気づいて助けたってことは 引っ掛けなんだよデックくん大丈夫ファイナルラウンレディークラッシュフ マジううやっいするあれいけるしここの お個性 の, の関係か福男と。 県開始と同時に爆豪と霧島が走ってこれは g である修学時よりセキムと教授セキムなんつったあの人目が細すぎて相手の実力が見えませんだと言う私の目は耳置きちょうだいであるファイナルラウンレディークラッシュ UA コー私は尊敬している をどろせることに誇りすら感じているさあはを落としなればか特に貴様だよキ豪嫌いなタイプだぶっ殺す ぶぶっこぶぜ反撃だやらねばためさへこみやがるやれ 楽しませる！ー<笑>何なんだこの人飛び道具俺を無視うっそ